はい、パチンコパチスンコロッキしていただいたら、ハンバーガこは、なんで、あれ、残ってたんで、残るわ。 では本機のスペック紹介していきます。通常時は239分の1 U タイムは1房になっています当たった際の振り分けなんですが 93% は通常当たり残りの 7% はラッシュ直撃の大当たりとなっていますなのでラッシュの突入率は お, およそ 50% 前後と言われていますひとたびラッシュの方に入ってしまえば継続率は約 80% あるるると言われているのでで一撃性も期待き出玉なのですがへそからの大当たり通常ラッシュ関係なくこちらは8ラウンドで約400発程度の出玉を獲得することができますそしてですねラッシュ中の当たりなんですがこちらはまあ2ラウンド10ラウンドとなるのでこちらまた当たった時に詳しくお話しさせていただきます こまのれだ 右打打ちの方の方説明をやっていきます右打ちに入ったらですねまず台の右下にある普通作動入所口というところに球を入れて消化していく流れになりますこれはあの通常時でも入れたら右打ちしたら全然作動するんですがあのすごいバコンであの左打ち告知出るのであのやめておきましょうそしてですね本気右打ち2種の抽選になるので確率なんですが時短ラッシュ中ともに一定なんですただこちらの 台に関しましまては右一台の電柱を開ける抽選をしているんですよねで。内部的にショート開放、ロング開放と2種類やってる。ショート開放がまあ 58%、ロング開放が 42% という感じに振り分けられています。でですね、ショート開放が選ばれてしまった場合なんですが、もう本当に一瞬にしか開かないので、あの大当たりの権利がもらえない感じなんですよ。ののロング開放の方が 選ばれた場合にのみ大当たりの権利がもらえて電柱がしっかり開いてそこに球を入れることができて部位に球が入るという流れになっています時短中の引き戻し率は合算で163分の1なんですひとたびあのラッシュの方に突入すればもうあとはもう68分の1で電柱の抽選を受けられますので継続率はおよそ 80% ほどあると言われていますラッシュに入ってしまえばもう一撃も狙えるようなすごいいい台になっています I'm <laughs> sorry. 見せる《何よこのれ一瞬開いてだなんて 手本使うのはずるいんじゃない能力で作ったものでも。そうだ全力だー あなたの力を貸して、うん<ペー> おお、oh、はのはにののだいってらっしゃい それでは本期最大の売りでありますラッシュ中の当たりについてちょっと詳しくお話しさせていただきますラッシュ中の大当たりなんですが基本的にはラッシュ中に当たれば3回1セットの大当たりが連チャーするという仕組みそしてですねあのラウンド中に一気にも放出される仕組みになってますですので最低でも2ラウンド ×3 で約600発ぐらいもう10ラウンドが3回とも来た場合は約4500発ぐらいですね弾がもらえるような仕組みになっていますこれが大体 80% 発 継続するって感じで思ってもらえれば大丈夫かなと思います。でですね、こちらの台、あの、ラッシュ、基本的には100回転なんですが、ごく稀にですね、3000回転のラッシュがもらえる感じの台なんですね。で、その3000回転もらえるっていうのに、ちょっとあの、条件がありまして、リミット到達時、まあ3回目の大当たり、その時に10ラウンドが当たってる。 その時のなおかつ 50% で次回3000回の時短がもらえるっていう仕組みなのでこの3000回もらえた時っていうのはもうほぼほぼほぼ次回も当たると思うのでもらえたらもう次回も当たりも濃厚という形になると思います私の友達に すぐに会えるからよい 手がよく出たんだ。